りりまままままししししたすすすす踊りの一度精一精杯踊らせていいいだきますどうぞよろしくお願おす2019総月思いをつむぎ新たに伝え どんな思いで踊っていますか周りを見れば仲間がいるから決して君は一人じゃないよ君との出会いが僕を強くする君の思いが僕を変えてくれる君の周りには仲間がいるよ君はずっと一人じゃないよ